はい。皆様、ごうきげんよう。シューメイユーと申します。ごボ探しております。さて、大変申し訳ございませんが、久しぶりに、YouTube で、動画を投稿しております。なぜなら、アブリとブラザーコントロールでの、めちゃくちゃなせ定という、 地位的な要因の疑いでシステムの安定性に影響しているようですのでシステムの不具合で OS を再インストールさせていただきました。私は正直コンピュータイジニアとは言えませんがパソコンの完全なメンテナンスには少なくとも3日間がかかりました。ということで 突然の予告しない臨時的な活動休止で心より深くお詫び申し上げます。今後は皆様にご迷惑をおかけいたしますように最新機材の調子を十分に確認した上で開始をもって皆様とお互いに 楽しく交流していきたく思います。今後ともどうぞよろしくお願い申し上げます。はい。それでは、また次の配信でお会いしましょう。失礼いたします。